広報東三好やホームページ、ケーブルテレビなど他の方法を使いながらお知らせいたします本動画では iPhone、Apple 端末をお持ちの方へ防災アプリ、i n f o ンフォカナルのご利用方法についてご説明いたします端末種類により表示される画面が異なる可能性がありますあらかじめご了承ください 初めに防災アプリのインストールには AppleID とパスワードが必要ですので事前にご準備ください今回は2次元コードを読み取りアプリをインストールする方法をご説明します1まずご自身の iPhoneApple 端末でカメラアプリを立ち上げ 二次元コードを読み取ります二次元コードは現在画面に表示しているものです二次元コードを読み取るとカメラアプリ上でアップストアで表示と表示されますのでそちらを押します 2. アットインフォカナルのインストール画面が表示されたら入手を押します、3. Apple ID とパスワードの入力を求められますのでそれらを入力してアプリをインストールします今回は2次元コードを読み取りアプリをインストールする方法をご説明しましたが App Store にてアットインフォカナルと検索してもアプリのインストールが可能ですアプリのインストール方法がわからない方は携帯電話ショップの窓口へお問い合わせください アプリのインストールが完了したら、ホーム画面に、アットインフォカナルのアイコンが追加されます。アイコンが追加されたら、そちらを押し、アプリを立ち上げてください。続いて、アプリの設定方法をご説明します。1、アプリを立ち上げると、基本的な使い方の説明が表示されます。内容をご確認いただいた後、次へ。 をを押しててくだささい2続い 2. 続通知のの送信を許可すするかの確認画面が表示されます通知の送信とは、アプリを立ち上げていなくても、配信する情報が届いたことを通知させる機能のことです。役場からの大切な情報を配信しますので、情報を見逃さないよう、通知の送信は許可するようにしてください。 三、利用規約の確認画面が表示されます下まで画面をスクロールして内容をご確認いただき利用規約に同意するのチェックボタンを押してくださいチェックボタンが緑色に変わったら次へを押してください四、位置情報サービスを役立てるの確認画面が表示されます位置情報サービスとは 情報の受信時や確認時の位置情報を役場に知らせる機能です位置情報は役場のみが閲覧でき、防災・防犯等の目的以外には利用しません災害発生時には災害状況の把握に役立つためなるべくアプリの使用中は許可のボタンを選択し、使い始めるを押してください 5. お住まいの地域の情報を受け取るため、購読設定を行います。購読設定の画面から、50音順で追加を押し、行の東三好町を押します情報を配信する地域区分が表示されるので、情報を受け取りたい地域を選択し、設定を押してください。複数選択も可能です。 受け取りたい地域区分がわからない方は、本画面で地域区分を記載しておりますので、該当地域をご確認ください。6. ウェルカムメッセージが表示されたら、完了を押してください。7. 最後にニックネームの設定を行います。配信一覧画面の右上に、歯車のアイコンを押すと、 設定メニューが表示されます設定メニューの一番上の利用者設定を押し、ニックネームを入力後、設定を押したら、アプリの設定は完了です。ニックネームについては、お名前をご登録いただくことで、役場にて災害発生時等に被災状況を把握することができますが、個人の位置情報も通知されますので、お名前は、 任意でご入力ください続いてアプリの設定後通知音や振動を変更する方法をご説明します配信一覧画面右上の歯車のアイコンから設定メニューを開き上から4番目通知音設定を押します通知音や振動の設定について必要な項目にチェックを入れていただくことで 設定の変更ができます役場からの大切な情報を配信しますので情報を見逃さないよう通知音を鳴らすバイブレーションを動作させるには必ずチェックを入れておいてください設定を変更できたら画面左上の戻るボタンを押してください以上で通知音と振動の設定変更は完了です 最後に役場からのお願いです情報が配信されたら通知が届くので、内容をご確認いただき、確認ボタンを押してください。以上で iPhone、Apple 端末をお持ちの方への防災アプリ、アットインフォカナルのご説明を終了します。